言っていることには同意しますが、それを韓国に求めるのは無理ではないでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。ワウコリアに、韓国にヘイトスピーチ禁止法が早急に必要な理由という記事が掲載されていました。文章が長いので、一部割愛しながら紹介させていただきます。 それでは行きますね。日本は5年前からヘイトスピーチ解消法という法規を施行中だ。外国人に対する不当な言葉と行動をできなくするように法律で定めた。ここでの外国人とは事実上在日韓国人を意味する。この法律によって日本の各地方自治体は関連条例を作った。以前は 公園などの公共の場で在日韓国人をターゲットとするデモが発生してもこれを禁止するのが不可能であったがこれによって今や可能となった処罰条項が具体的に明示されず実効性の有無について議論もあるが一部の地方自治体は関連条例を作ると同時にヘイトスピーチに対する罰金負荷はもちろん刑事処罰までできるようにしておいた このような法律制定及び条例制定による効果は大きい。問題は韓国だ。日本の場合、嫌韓感情に囚われている日本人は相対的に少数派だ。それにもかかわらず、5年前にこのような法律を制定した。しかし、国民の大部分が反日に囚われ、日本に対するヘイトスピーチが日常化した韓国には、 逆にこのような放棄がない。2011年3月11日、東日本大震災が発生した。日本の地震観測史上最大のリヒター規模、マグニチュード 9.0 だった。死亡者は2万人余り、30万人以上の避難民が発生した。2011年9月27日、チョンジュワールドカップ競技場で、 韓国の K リーグ、チョンブグ・ヒョンデと日本の J リーグ、セレッソ大阪との間の2011アジアチャンピオンズリーグ ACL 準々決勝の2回戦が開かれた。ところが、試合中に巨大な紙の垂れ幕が観客席に掲げられた。このような内容だった。日本の大震災をお祝いします。大学教授だというある者は、 軍艦島の真実という動画を制作し、2017年7月にニューヨークのど真ん中の電光掲示板の広告として7000回余りも上映した。ところがその動画の中の写真の主人公が韓国人ではなく日本人だと判明し、写真の中の場所も軍艦島とは全く関係のない別の場所だった。写真を撮った時期もまた半世紀前も遥か以前の明治時代、 1890年頃と明らかになった。120人死亡したという主張までしたのだが、120人という数値の根拠の有無は別にしても、120 killed という表現を用いた。120人が死亡したとしても、労働災害による死亡なのに、あたかも誰かによって殺害されたかのごとく懸伝した。反日無罪という暴徒支配法は、 これ以上許されてはいけない。このような暴都支配法に臨場して切りのない反日を展開すると同時に、それに伴う被害は無この人々に背負い込ませるようにする職業的反日分子たちは、この地から速やかに消えるべきだ。反日する者に対しては、反日に伴う被害、また責任を負わせるようにするのが真に公正な社会だ。 弁をする者とそれを片付ける人は別々。被害をもたらした者とそれを収集する者が別々に存在するであれば、絶対に公正な社会ではない。懲罰的損害賠償を適用されるべき対象は、メディアでなく無責任な言動で無垢の人々に被害を負わせるこの地の職業的反日分子たちだ。職業的反日分子たちを 現在のように放置し続け、彼らのなすがままにそのまま放置すれば、韓国が反日原理主義という野蛮の泥沼にはまり込むのは時間の問題となる。とのことです。この記事を書いたのは、ファンドビルダーさんという韓国人保守論客だそうで、それをワウコリアが翻訳したものだそうです。稀に、本当にごくごく稀に、 こういう目覚めた韓国人もいるわけですが、こういった人たちは韓国在住なのでしょうかもし韓国在住だとすれば、さぞ息苦しい生活を送ってるんではないでしょうかさて、このパンドビルダーさんの記事は、ほとんど賛同できる内容です。しかしながら、この記事のようなことが、韓国で実現できる可能性は、ほぼ無理と言っていいのではないでしょうかその理由として、 まず最初に挙げられるのが、韓国は法治国家ではないということです。韓国の法律は、自由民主主義陣営の国では、圧倒的に珍しく、訴求法というものが存在します。訴求法とは、平たく言えば、過去に遡って罪を裁くことができるという法律です。以前、当チャンネルでも言及しましたが、例を言うと、焼き鳥を食べてはいけない、 という法律が今日できたとした場合お前昨日焼き鳥食べたようなと言って捌くことができるということですこんなこと普通の先進国ではありえないですよねまた韓国人は世界屈指の無血革命だと自我自賛していますが文政権誕生のきっかけとなったろうそくデモも放置国家ではない現れと言っていいでしょう韓国は放置国家ではなく 政治が幅を利かせている国家なのですそもそも国際法すら守れない韓国人たちが、たとえ法規制ができたとしても守れるはずもありません。次に、韓国ではこの法律自体、正確に言えば憲法からして嘘をついているという点です。大韓民国憲法の全文は以下のような一文から始まります。悠久な歴史と 伝統に輝く我々大韓国民は 3.1 運動で混流された大韓民国臨時政府の奉納と不義に抗拒した 4.19 民主理念を継承しとあります。大韓民国臨時政府というもの自体が連合国から正当性を認められておらず、この組織に属していた人間が韓国に帰国する際には、 臨時政府のいかなる地位に一般人としてのみ帰国を許可されたのです。さらに言えば、この大韓民国臨時政府は、当時の中国国民党の傘下であり、下部組織でした。完全なる独立した組織ですらなかったのです。世界広しといえど、憲法全文から堂々と王朝をついている国は、韓国以外にないのではないでしょうか。 このようにいくら法規制を作ろうとも法律などクソくらいと思っている韓国人にとっては何の意味もないのです。次に言えるのが韓国人の気質です。長く続いた量販制度、そして歪んだ受教気質というのは韓国人に努力しないで楽して稼ぎたいという気持ちを異常なまでに強くします。詐欺事件が日本の約16倍という数字からも とにかく人を騙して楽をして稼ぎたいという韓国人の浅ましい気質がよくわかると思います。そのようないわば怠け者の集まりであるにもかかわらず、世界の賞賛を浴びたいという浅ましい根性だけは異常に強いのが韓国人の特徴です。努力もせずに他者の賞賛を浴びるためにはどうすればいいか。他者を貶め、自分の地位を相対的に上げてみせればいいのです。 韓国人のの行動様式とは常にこのパターンですつまり、韓国人にとってヘイトスピーチとは、努力もせず手っ取り早く世界の賞賛を浴びる方法であり、さらに言えば、韓国という国の骨格を上げられる唯一無二の方法なのです。そのような韓国人にとって、いくら法規制で縛ろうが、ヘイトスピーチをやめるはずがありません。 ファンドビルダー氏には申し訳ないですが、韓国はすでに野蛮の泥沼に首までどっぷりと使っています。そして韓国がこの野蛮の泥沼からい出 て, てこれる方法は、自らを顧みて律することなのですが、そんなことができるとも到底思えないわけです。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。